それではここからテキスト第 2.2 節の多項式の表現に進みますまず第 2.2.1 節の多項式の表現と加算から説明しますテキストは17ページですまずこれから使う記号の説明です ここからは、その R を可観感とします。そして、R の X、Y、Z を変数 X、Y、Z を持つ R 上の多項式全体ということにします。でこの場合、この多 項, 式多項式の集合ですね、全体には、自然に加減乗算が定義されまして、でこの R の X、Y、Z が可観感をなすという点に注意してください。 で当面は変数を x の一変数としまして、まあ、係数を整数感 z とします。えー、とすなわち、ここで考える多項式感としましては、えー、と変数 x の、変数 x を持つ一変数、整形数の一変数多項式感ということにします。 次に、ここで使ういくつかの多項式に関する用語の定義をします。定義をするのは、えー、主項、主係数、係数、モニックという言葉です、えー。一部はテキストと異なる部分もありますが、えー、これらの言葉は現在、計算機台数の分野で標準的に用いられている言葉として使うことにします。えー、AX を 今ここで表すような、まあ、あの、整形数の多項式とします。そして、係数 an は0、まあ、でない係数ということにします。で、この時に、えっ、ー、と、an×x の n 乗と項を、この ax の主項と呼びます。で英語では the leading term と呼びましてで、これを lt の ax と表します。次に、この主項の係数 an を、 多項式 AX の係数と呼びます英語ではリーディングコエフィシェントと呼びまして、記号では lc の ax と書きます。それから、ここにやられました n を ax の次数 degree と言いまして、これを degax と表します。最後に、この多項式 ax が monic であるとは、この ax の主係数 が1に等しいことを表します次に一変数多項式の表現を定義します、えー、ここではその ax を、まあ、anxn 乗から a0 までの和で表される、まあ、整数係数の多項式とします、まあ、an は0でないものとします これをですね、こちら、この式にありますように、係数をですね、A0 から A1、AN と小壁の順に並べて、括弧でくくったもの、これはの整数の n プラス1個の組みの数ですけれども、このような形で、この多項式 AX を今後表すものとします。 ここから、その、今回の授業では、その一変数多項式のその加算について考えます。今ここで、あの、ax と bx という2つの一変数多項式、整数係数の一変数多項式が与えられたものとします。それぞれ、時数は、形時の多項式で与えられたものとしまして、 それらは、今の先ほどの定義に従いまして、A0 から AK の整数の組み、それから B0 から BK の整数の組みとして表されているものとします。で、これに対して、チェーンソタ公式 CX として、この AX と BX の和を、この CK の X 形状から C0 までの和と表しまして、 でえーとまあ、我々の授業の中では、この C0 から CK の、まあ、整数を並べた 組,、えー、組という形で、えー、この計算、えーと、一変数多項式の和を求めることにします。えー、というわけであの、早速ですけれども、ここに一変数多項式の加算のアルゴリズムを挙げました。でえー、とアルゴリズムとしましては、 入力として AX としてこのような係数の組みで与えられる多項式。それから BX として今線で引っ張ったような整数の組みで与えられるような多項式ということにします。どちらもご覧いただいて分かるように AX、BX ともその K 字の多項式を取ることにします。これに対して出力としましては この係数がですね C0 から CK の組で表されるような一辺数多項式で、それは AX と PX の和になっているものを出力するとします。で、処理の仕方は、実はこの一辺数多項式の加算のアルゴリズムは、その多倍調整数の加算のアルゴリズムとよく似ておりますので、ここで取り上げたということもございますけれども、 えー、っとラ ス, ステップごとに見ていきますと、まあ、最初のステップで、えー、この i が0から k まで1ずつ増加させていく中で、えー、この各ですね、i 字の項、i 字 の, の係数ですね、えっ、ー、と、ax の i 字の係数と bx の i 字の係数の和を、まあ、cx の i 字の係数と置くという計算を繰り返します。 で、このようにして、その ax と bx の和の各係数が計算できましたら、ステップ2で、これを括弧でくくった組にして、返してアルゴリズムを終了ということにします。で、えっ、ー、と、ここで、その一変数多倍調整数の加算のアルゴリズムと異なる点として注意していただきたいのは、その一変数多項式の各係数には、その 多倍調整数の場合にありましたようなあの桁の繰り上がりというのがありません。えとあくまでもこれはあの各異なる係数ごとにですねあの和を計算すれば済むという点ではその一元素多項式の加算のアルゴリズムはと多倍調数の加算のアルゴリズムに比べてまあ若干単純であるということが言えると思います。 ここでその一変数多項式の加算のアルゴリズムに関する注意点を2点ほど述べておきます。まず1点目は、今回はですね、入力多項式 AB、A と B のその時数が等しいという仮定のもとでアルゴリズムを組みましたが、この2つの入力多項式の時数が異なる場合には、そのアルゴリズムの方で何らかの対応、拡張が必要ですということです。2点目は、 このアルゴリズムで取ります、その入力多項式の各係数 AIBI というのは、その一般に多倍調の整数を取ることがあり得ます。そこで、その計算量を見積もる際には、そのこれらの多倍調整数の加算の計算量を考慮する必要があります。なぜならば、この授業において、 計算量を見積もる際に、この計算量の単位は、その1ワードの数のです、ね、加減乗場を単位にするということを言っておりましたので、そのまあ、今回、その多公式に入力される係数が多倍調数になる場合には、それらの計算量も考慮する必要があるということです。 そこで、1変数多項式の加算の計算量を実際に見積もります。まず、ここの図にありますように、AX と BX の和である CX を求める場合、で、入力多項式 AX と BX の次数がどちらも K 次である場合なんですけれども、まずここでは、その各項ごとの加算の係数が K プラス1回、すなわちオーダーの K であるということがわかると思います。 一方で、各項の係数の計算量ですけれども、これは各項の多倍調数の長さに比例します。この授業の最初の方で、K ワードの多倍調数同士の加算の計算量がオーダーの K になるということを述べました。 でえー、とこのタワー上層の長さというのがと、先ほどの見積もりでは k ワードということだったんですけれども、まあ、一般にはこの、こちらにありますように、このレングスの関数を用いて表すことができます。で、その各項の係数ですね。各項の係 数, 係数の計算量というのは、例えば、その、えっ、ー、と、a、その i 字の係数 の計算量というのは、この結局その ai と bi のその係数のそれぞれの多倍長数の長さに比例するということになりますので、この ai と bi の長さの大きい方を取りまして、ai の長さと bi の長さの最大値のオーダーで見積もることができるということになります。 でこれに基づきますと、先ほどの見積もりで、その各項の係数の計算量が、こちらにありますように、えーと、各項の係数の長さの最大値に比例するということでしたので、これがあの0時から K 時までの項全体でのその計算量になりますと、 こちらの各項の計算量の和となりますので、このような形で、その全体で、全体の計算量、一連数多項式の加算の計算量全体は、その各項の係数の多倍長数の長さの和に比例するということが言えます。それから、いくつか特殊な場合の、その係数がですね、特殊な大きさの場合の、その一連数多項式の計算量について見積もりますと、 係数がすべて単精度、すなわち1ワードの場合ですね、この場合には、この長さの部分が全部1になりますので、これを i が0から k まで加えるということですから、係数がすべて単精度の場合の1変数多項式の加算の計算量はオーダーの k、すなわち多項式の次数に比例すると見積もることができます。 それから、あと、あの、係数がすべて、え、長さ M ワードですね。M ワードの場合には同量にして、その一変数多項式の加算の計算量は、まあ、オーダーの MK で見積もることができます。今回の授業のまとめです。え、今回はまず、えっと、計算量の概念について学びました。 で次に、えー、符号なし多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いました。でそれから、えー、符号付き多倍調整数の、えー、表現について学びました。でえー、後半では、一変数多公式の加算のアルゴリズムについて学び、その一変数多公式の加算の、えー、計算量の見積もりを行いました。 次回のの授業の予告です次回は1変数多項式のホーナー法について学びます。そしてこの応用としまして、非不整数の二神十進変換、それから小数分数の二神十進変換のやり方を学びたいと思います。テキストではそれぞれ第 2.2.3 節それから第 2.2.4 節で説明されておりますので、 必要な人は予習をしてきてください。それでは、今回の計算機数学1の授業をこれで終わります。お疲れ様でした。